ですいいだよよろしく指揮官ののしてたたままだみんなこれからは家族だ あんたが新しいボスかシカゴタイプライターだ。よろしく。ただいま入隊した出火です。歓迎は私は食員式消防隊員37人。ご一緒にプロをできたよ。光栄です。全ての敵を殲滅してあげるね。 ずっとあなたの側にいますね<笑>あんたが新しいボスかシカゴタイプライターよろしく指揮官様私、精一杯頑張ります にあっ握手は結構よ。 シボスシカゴタイプランいよもしくなよろしし、はいいいムです指揮官すお願いしますっと詳しい説明い<音声>、HK416、ちゃんと覚えてくださいね指揮官。